じゃあどうやってオープンソースのソフトウェア決めるかっていうとビギナーの人が基本的に決めますで使ってるやつから選べばいいですその普段自分が使ってるやつからでこれ難しそうだなとかっていうのは気にしなくていいですなぜならサポーターの人たちがちゃんとサポートするからですでサポーターの人たちもがあこの決める時にサポーターの人たちこうサポートしながら決めるんですけども えっと、自分知らないやつだとちょっとサポートしにくいからちょっとや め, ようやめたらって言おうとかは考えないでくださいあの自分知らないやつでも あ, いあすごくそれでいいじゃないですかって言ってくださいあの知らない言語でもちゃんとサポートできるような内容になっているので大丈夫ですであとあの サ, ポなんすか、ね、サポーターやる人がよく勘違いすることなんですけども サポータータの人は何分からなくていいです分からなかったらあの一緒に悩むとかでいいですビギナーの人とこれどうなんですかねみたいなのがいいですむしろ答えとか教える方が良くなくてあのこれはこうだからこうでこうなんでこうやるといいですよみたいなのをやるとビギナーの人はそのサポーターの人がいたから今日できたんだみたいになりがちなので。 むしろ知ってても教えちゃダメなんですよボーダーの人的にはなので知らなくても別に問題なし知ってたらむしろこう何かこう変に誘導しないでくださいみたいな感じでじゃあ実際にどうやって OSS 決めるかっていうのを今からデモするので、えー、じゃあちょっと前に来てもらっていいですかはいどうぞはいデモするので実験台です<笑>えー、あどっちかでどっちでもいいです、はい じゃあまず最初に最近使っている OSS はって聞きます最近使っている OSS はい ?OSS かどうか確認してないのであ大丈夫です後で確認するフェーズがあるの で, あで、ねはい、例えばあ何個でもいいこういうの使ったんだよなみたいなちょっといくつか出してもらっていいパスワード管理がめんどくさかった、はい、あまあ管理して結構パスワードが多かったのでなんかキーパスっていうアプリをキーパスはい、えーはい、あとは、えーと タスク管理を結構する必要があったので、うん、えっとタスクウォーリアっていうえっとアえっとソフトをインストールしています。タスクウォーリアはいは。それぐらいですかね。ちなみにそっち、ね、のどっちかだとどっちが良さそうみたいなとかってありますか。どっちも微妙みたいな感じタスクウォーリアは多分オープンソースなので、はい、それが今日いいのかなと思っています。なるほど。 確認してみましょうタスクウォーリアです、ねま、ずじゃあタスクこんな感じこれですかこれのライセンスを確認すればいいわけですで多分オフィシャルサイトにあると思うんですけどもライセンスっていうのを見るとここに MIT ライセンスって書いてるのライセンスにウェブサイト あのページ内検索したら「MIT ライセンス」って書いているのであこれは MIT ライセンスなんだなっていうふうに思うわけですねでこれがこのリストに入っているかみたいなのを確認すればいいわけですで、えー、これでこれを貼っとくわけですね私はここにでここにえっ、ー、とライセンスのリストがこう わわってあるわけですよでこの中にさっき見た、えー、と MIT ライセンスが入っていればオープンソースですし入ってなかったらオープンソースじゃないってことになります。で、えー、これ今ページ内検索した MIT ライセンスっていうのがあったのであれこれはオープンソースですっていうのが分かったのでこの「タスクボーリア」っていうのもオープンソースってのがあることが分かりました。本当はちゃんんとこ説明読んで タスクオリオは MIT ライセンスですって書いてるかどうかを確認した方がいいんですけど今ちょっとそこはしょってますがあの皆さんやるきはちゃんとあのなんか書いてるキーワードだけで判断しないでちゃんとそこら辺周辺の文章も読んでくださいね。で、えー、とこれで読んだら「5SS、えー、でした」なので「これにしましょう」っていうので決まります「いいですか分かりました?」っていうのを皆さんそれぞれやってもらいますが。 なんか気になることとかあれば、じゃあそういう感じでやってみましょう。じゃあ決まったので大丈夫です。じゃあえっ、ー、と隣に2人いる人がいると思うんですけどもこれは順番にやっていってください。じゃあ始め。